本日はお集まりいただき、ありがとうございます、えー。皆様ご存知の通り、先日の、あの、先週の配信で、日常茶飯事を、日常茶飯事と呼んでしまいました。文科生の皆様に混乱を与えてしまいましたこと、この場を借りて謝罪いたします。 誠に申し訳ございませんでした。おっす。えー、本日は重ねて謝罪をしなければならないことがございます。かねてより、優秀な文科生のコメントに対し、私、眠いふわりは、たびたび、文科生のおり、えっと、 そう申し上げておりましたが、え正しくは、鏡、文科生の鏡の誤りでしたことを訂正し、謝罪させていただきます。字がさ、似てるじゃんこれあの、より目で見たらもう鏡も檻も一緒やん。字がさ、似てるからさ、ちょっと、わからなかった。 まこ<笑>誠に申し訳ございませんでしたあそれは草いや間違えるってマジではい以上ふわりの謝罪記者会見でごぜやしたあっ<笑>それは草やめろ あるでしょみんなも言い間違いがさ<笑>。<笑>おっす、おっす、おっす、おっす、おっす、おっ す, す。ということで、今日もふわり塾頑張ってやっていこう。今日のオープニングはこれ。 出ない<笑>出ないのかい<笑>あのー、ジブリモノマネですパチパチパチパチパチーえでは「天空の城ラピュタ」より終盤のシータ VS ムスカあ違うちょ<笑>ってえこれでいい<笑><咳>終点が玉座の間だとは上出来じゃないか こ, こ, こいご来い これが玉座ですって。ここはお墓よ。あなたと私の。国が滅びたのに、王だけ生きるなんて滑稽だわ。あなたに石は渡さないあなたはここから出ることもできずに、私と死ぬの今はラピュタがなぜ滅びたのか私よくわかる。ゴンドアの谷の歌にあるもの。土に根を下ろし、風と共に生きよう。種と共に冬を越え、鳥と共に春を歌おう。 どんなに恐ろしい武器を持ってもたくさんのかわいそうなロボットを操っても土かと力を離れて生きていけないのよラピュタは滅びぬ何度でも蘇えるさラピュタの力こそ人類の夢だからだバキューンチッパサ次は耳だひざまずけ命乞いをしろ小僧から石を取り戻せ待て <笑>これはふわりが飽きるまでやります<笑>えっちょっとコメントを見ますえなかえなかでたってた<笑>やだーふわりいったらちょっと待って、ね、えー、っとまたできるできるあ違う違う違うえー、っとあ近ちかちあこれだ立ってないよ 中指立ててないよ<笑>。パチパチパチパチ。<笑>あ、ムスカうまい。ありがとう。フわリ、ムスカの笑い方めっちゃ得意。はあはあはあはあはあ。これね<笑>。似てる<笑>。似てるでしょう<笑>。おおまあね、やっぱジブリでフわリは育ってきたからね。日本語もジブリで覚えた<笑>。長いって言うなよ。フわリ好きでやってんだからさー。感動だろう。<笑> <笑>じゃあねえっ、ー、とーはいジブリモノのなここで終わりじゃあ今回のフリートークコーナーどどんこっちかここだ今週も最近強かった的いや聞いたよふわりさあのー、最近さえっとー近所のさ空手道場空手道場に遊びに行ったというかちょっとあのー、こう相手が欲しいなと思って お邪魔でえっともうねその彼ってどうしようんかちびっこからこう大人までみんなわっていてでねあの先生に「やふわりはハピタプル性で結構強い方です」って<笑> あ, のあらかじめ言っといたの<笑>それでさそう先生がさ紹介してくれたの「眠いふわりさんですこの人はハピタプル性でめちゃくちゃ強い人です」と。 ね、あ、ふわりも、えー「こんにちは今日はえっ、ー、と鍛錬を一緒にしましょうよろしくお願いします」とか言ってそしたらさちびっこがさ「仮面ライダージオーの方が強い!」こうやってヤジをさ飛ばされたわけ子供怖いと思って確かにさジオーは強いでもジオーはあの他の仮面ライダーの力を借りて強いからふわりは自ら己の力で強いからそこがジオーとの こう、そ<笑>れでさまああのー、先生が少ないから教えてあげる人が少ないからさなんかこう、ふわりふわりさんもちょっと教えてちびっこに教えてあげてくださいって言われてえ嫌、ー、だなーちびっこ苦手だなってこう思ってたんだけどこう、ね、教えることにしたのちびっこに。でこうふわり優しいからこうねはいじゃあこれが、えー、冗談。 そしてここが中断だよ中断はここのお腹のところを当てるんだよ。ほらやってごらんって言ったらちびっこがさ容赦なくさ「えい、ー、っキーン!」ってこ<笑>ふわりのさこれは大事なさ股間をついてきたの<笑>いやこれいえっツって思ったんだけどこれ男だったら死んでたからだと思ってでもふわりは優しいから怒らない。 あの、教えてあげたい優しくあのねあのもう一回言うね中段はお腹。お腹だよお腹。ねもう一回ついてみようねはいせーのー<笑><笑>だからそこは股間って<笑>もうねほんとちびっこの教え方がわかんないほんとにそうでね もうちびっこだからさこの空手の帯の縛り方が分かんないからさこう動いてる時に帯ってこうほどけてくるんだよ。でこうちびっこのほどけたあほどけてんなと思ってこうふわり優しいからさこうやってね帯を縛り直してあげたのちびっこのそしたらさちびっこがさ縛り直してる ふ, ふわりの顔面向かってさ「<笑>えい!」って言われめしゃこーんってさふわりのさ いや、そこの冗談はつけるんかいと思ってね。<笑>もうちびっこは怖い、ほんとに。いやさ、ちびっこってさ、加減を知らないじゃんね、空気も読めないじゃんだからさ、ふわりはちびっこに教えるの苦手です。ありがとうチョコ、ギリチョコだけど。<笑>糖分はありがたいよね。ちょっと待って。コメントを読みます。 ハワリちゃんのオーラゆえにやらなきゃ殺されるってさしたなるほどなしょうがないいやしょうがなくないよ急にこ う,、ね、こうしょっぱな急所狙う子供ってどうなのまったくちびっこえぐいんだよね<笑>まあ 恥骨を狙ううのは実践テクだけどさって<笑>そう確かに確かに<笑>まあねあの女の人とかねこう男の人にこ う, うわあってこう絡まれたらね股間を一発ねぶん殴ってあげれば勝ちになるからね、まあ、上等テクだけどふわりは別にいいっていう教えてるしと思って<笑>そうそれでこう、ね、子供がねこう子供に教えるのがちょっとふわり嫌になってきたからこうね他の先生に正直言ったの。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 だから、あ、そうやったら大丈夫ですよって、ふわり、マダム得意ですよって感じでこう、やったの。ね、こう、マダム。マダムには、そう、組手を教えたんだよ、組手。うん。組手を教えるときに、こう、やっぱ、じゃあ、ふわり、あのー、相手として立ちますんで、えー、冗談をこう、ついてきてくださいと。ね。えっと、あ、わかりました。お手柔らかにお願いします。って、こう、マダムがこう、ゆっくりそっとかわれて、すってやったの。それうはうさ、ふわりのさ、なんか、 ふわりこうよけ た, んだよよけたのにさチッチッてなって<笑>分かるこうアニメでいうさここ頬がツッツッってなるやつツッってこうで血がツッてあれになったの<笑>えな何これ、まま、マダムって思ってで、マダムの手元を見たの。 指輪してるーマダム指輪してるーめっちゃ鋭利な角だらけのアゲハチをデザインの指輪してるーと思って<笑>、そりゃこっちってなるわーと思って<笑>、マダムー<笑>マダムーいやみんなは、門下生の諸君、空手をやるときは、アクセサリー類は絶対に外しましょうおイス。へへへへ。 <笑>こんな感じ<笑>こんな感じで最近手ごわかった時やっぱちびっことまだま恐ろしいよねフ<笑><笑>さあ、あのーまあ、指輪じゃないけどこうあの拳につける メ, メ, リメリケンサックメリケンサックってあるじゃんあれさふわりはあんま好きじゃないだってさずるくないだってあんなのさだってこう鍛えてない拳だったとしてもあれつければもうめっちゃ強いパンチ打てるじゃんっていう。 ね、やっぱ空手は己を武器化するからね巻きわらをこういっぱいついて鍛えた拳が一番強いんだ割わはメ リ, メリケンサックが好きじゃないっていう話でした<笑>ちょっとこう<笑>。<笑>じゃあえっ、ー、とじゃあねここで一旦 CM 入ります 強い相手の技は早すぎて見えないでしょカツのマッハズキもバキのゴキブリ出しても早すぎて見えないでもふわりループをかけると世界は変わるはっきり見えちゃうんです私も世界が変わりましたすごいはっきり動きが見える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 フリールーペの拡大率は250倍ふわりルーペ大好きふわりルーペ5 6七 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 一、二、三、四、おいまた準備運動やってないやついるなそう。剣立て10回だな。よし今からやるぞーえ、ふわりも<笑>はい、じゃあ、よいえ、え、<笑>はい。 じゃあ、今から剣立てをやります<笑>。えー、剣立ては交渉ーにして、えーっと、腕立てをすることです<笑>。ちょっと、今から<笑>、ふわりさ、休憩<笑>、休憩しとくから、みんな剣立てしちょっとくかえーっと、じゃあわかった。しょうがないか、10回時間弁してあげるわ。10回、剣立て、始め やったか終わったか<笑>終わりました師匠<笑><笑>はぎおろしよろしいけんたてやってたねこうあのー、そう初めてやる人は多分ここのこぶしの部分がからこう血が出ちゃうんでむけてでもそれを繰り返すことによりあのここのねこぶしの部分が潰れてきて岩みたいになるからねやっぱね 何回も毎日ねケンタって3回でもねやったらいいよふわりもやってたよちゃんと<笑>みんなお疲れよしじゃあ正面にレイよしはいじゃあみんなと一緒に最強を目指すふわり塾なんだけど ふわりもさあマシュマロマシュマロマンをさかいとしようかなって思ったふわりさあいつも一つ一つのマシュマロを大切にしてるからこう時間をねかけすぎちゃうんだよねだからさき今日はテンポよく進めるのがふわりの目標ですよしタケよしタケの本気の指輪だよちょっとんつけるつける俺。おら ああヨシタケ、今日は遅刻してない。遅刻してないか、吉シ<笑>吉ケ遅刻してないんだな。偉いぞー。ふわりの初本気の指輪ありがとういくぞー。ふわりの本気をクレありがとう<笑>めっちゃ嬉しい、大きの指輪 似合ってないちょっとこうふわりのこうカラーリングとねうん、似合って似合ってるうーありがとうヨシタケありがとううん、マダムにもこれで負けないふわりもシュッてやってチッてでもこう、マダムでシュッてこう<笑><笑><笑><笑><笑>あっとモノ消しゴムでしょ消しゴムこれライムから教わったモノって消しゴムなんでしょモノからの メイドカチューシャかわいいから見ててよ<笑>あちょっと待って動け動け動いてよ<笑>ちょっと待ってちょっと待って<笑>ああついたねえかわ い, いくないいくねいくね<笑>このピンクの子ねフワリはやっぱなんでもやっちゃうな<笑> 赤ちゃんみたい<笑>赤ちゃんじゃ。バブーバブー僕、赤ちゃん歯がない歯がない<笑>これ、赤ちゃんってこうでしょ<笑>歯がないじゃん。バ<笑>ブー僕、赤ちゃんですよ。<笑>ちょっと、嫌になってきた。嫌<笑>になってきた。ごめん、なんかごめんね。うん。あ, ありがとう、似合ってるって。 やっぱだこのこトータルコーディネートがいいよねそれは腐ってないえあの赤ちゃんの真似がまん、あ、まいいわ<笑>バブカワあひかりちゃんありがとうバブカワありがとうギフトうれしいうれしいそう そ, そうあのねそうあのねおはりはマシュマロを返したかったんだマシュマロをマシュマロマンねそうじゃあマシュマロ回いとテンポよくいくよ 今日は、マシュマロ、回答10個が目標見てて最初のマシュマロは、こちら<笑>受けたい企業案件とかありますかファーファあの、ファーファって柔軟剤ね柔軟剤のファーファふわりファーファであの、道着とか洗ってるがファーファファーファが欲しい<笑>ファーファは欲しくないけどファーファ持ってるからいいけどファーファの企業案件が欲しい はいじゃあ次のマシュマロはこれ普段聴く BGM ってどんなのが多いですかそれと動画で配信動画や配信で使ってる BGM がかっこよくて好きなのですがどこから探してますかー動画で使ってるかっこいい BGM っていうとこれかなパチン あのさふわりのかっこよさとかわいさと、えー、パワフルさがさこれをニャッ ってこうやったねこう、かっここいい BGM だよね<笑>このね BGM なんだけどボッチボロマルっていうねボッチボロマル兄貴にお願いして作ってもらったんだよー。いやボッチボロマル兄貴ありがとうあしあのねこの BGM フわりせんだから探しててもね落ちてない落ちてない。落ちてない おれんだから、俺。<笑>あ、使いたい時は自由に使っていいけど、まあね、あの一応ふわりの許可を取って。ライムみたいに勝手に使わないで。<笑>ライムはあれ、下着側でこうサッと使ったからね。ちょっとね、みんな言ってんね、使いたい時は、これもいいよって言うから。はい、じゃあ次、次のマシュマロー、来い。ふわり師匠、こんにちは。恋の相談があります。 フワリ師匠にこんなこと言うのはおかしいことかもしれませんがふわり師匠を師匠と見込んでの相談です男性との距離の取り方が分かりません周りがどんどん彼女が彼氏彼彼氏氏だ、彼氏ができているのに私は趣味に走ってしまい気づいたらアラサーです婚活にも言っているのですが男性との会話の距離感や駆け引きが分かりませんふわり師匠はどうやっていますか 教えていただけますでしょうかこういうのこういうのふわりこういうのが欲しかったんだよこのね門下生が何に悩んでるかふわり師匠にはよくわかる距離感駆け引きそう前だねいだね 満についてレクチャーするよー。わあ。え。ちょっとコメントをね、読むから。えー、っと。おい。<笑>恋愛相談を初恋愛相談、そう嬉しい、やっぱふえ、うん、ふわりもね。恋愛相談されたよね。ヒ<笑>ントと意外と恋バナいける口か、いける。 フーリーいける全然オッケーはいじゃあ次な次あ次じゃない<笑>このこのマシュマロにふわりは全力で答えるまいねま合い間いについてだそうここに書いてあったまいを極めるはい一回二個後ろめにレアス門下生の みんな、諸君は「まい」って聞いて何を想像するコメントを待っています。ふわりは「前についてコメントを待っています。拳で語り合お う, うまそうだけどね。おオスじゃないニトラス「オス」じゃないわかんないわかんない。オスって言われたらわかんない。<笑>ねえ「まい」って聞くとあの相手との距離だったり。 パンチや蹴り月蹴りが当たる距離とかを想像しないみんなの想像してることは半分合ってるだけど半分間違いあのね、相手と戦う時の間合いって実はめちゃくちゃ重要なんだよいくらこの月のスピードがさ速くてマッハ付きをさマスターしてでも技をさいろいろ覚えてても 結局はさそれがしっかり相手に当たってこないと無意味なわけよ。適切な間合いでこそしっかりこう技はね決まってくるしスピードも生きてくるんだ。そんな重要な間合い絶対役に立つから覚えててねということで今日もスパーリング相手頼むぞ腕いっぱいあるマン えぇー、出た<笑>君に決めた<笑><笑>えっと菊池を一足一頭の舞そうだね、なんかちょっとよくわかんないよ、文字熟語だけどわかるわ<笑>かるよ<笑><笑>まあ、まあ、やるわ<笑>えっとね、まず舞の取り方なんだけど みんなさ構え講座やったじゃんこう構えて自分の構えまあ、決まった構えてみてこうやってはいてとねでえー、っとねこうパンチが当たる距離取ってみるねここかな当たる当たるあここやここここがあのパンチが当たる距離これは間違いこれ近い 相手のパンチ漏れなく当たるでしょ、これもう当たってるけど。えだ、えだ、当たるんだよ。じゃあさ、どうするかっていうと、注目するのは、足足ね。自分の足のね、スタンス。自分の前足をちょっと伸ばしたら、こう相手の前足に当たるかってところ。はい、ちょっとこんくらいかな。 <笑>違うんだ、あのー、違うんだ、みんな、うすうす気づいてるかもしれないが、あのー、腕いっぱいあるマンは、足が短いんだ、だからちょっと、あのー、まあ、まあいいわ、<笑>まあいいわ、あの、刺してくれ、<笑>不安にの当たり判定を刺してくれ、<笑>こうね、自分の前足をちょっと伸ばしたら、相手の前足に当たるかってところね、こうね一見、遠いように見えるでしょ、でも、パンチ、これ、届くんだ。 届くし相手の攻撃もしっかり反応できる距離がここ打ってこないかーい<笑>この距離がベストおいち ょ, <笑>ちょっと女子としてしっかりして腕いっぱいあるわタイミングでねこの距離がベストで大事なのが、あのー、この間合いこう今構えたこうベストの距離は射程範囲内 ってことで自分の蹴りとか突きがいつでもベストな状態でこう打てますよって距離がこうベストな距離ね射程範囲ない。まあこの位置から動かないでこう腕いっぱいあるまんとかデスマッチみたいにこう殴り合ったっていいんだけどよしよし 今撃たないんかいか<笑><笑>ちょっと遅いはんのがういっぱいあるわちょっとあの打ち合わせしっかりしたはずなんだけどなちょっとまいまいわしっかりして<笑>はいじゃああのー「ドラゴンボール」でもさあるでしょ生徒とあのー、アニメとかでさチュンチュンピシッピシッピシッピシ ッ, シッってやつこれね これが生徒、今の射程範囲内と射程範囲外を使い分けるのがポイント。ねっこんな感じ。草<笑>これ腕いっぱいある前に対しての草だよね<笑>。あの<ー笑>前足をちょっとこうやって引いちゃえばほら射程範囲外なんだよ。あのちょっとねリラックスできる距離だね。これねこうやってフットワークを踏みながら射程範囲外射程範囲内。 こういうう感じこうやってね交互にやることで相手にプレッシャーが与えられるんだえっこれで間合いはマスターしたと思ったお前らは間違ってるバカやろこのまだまだだよ前いは一番大事なのはここ間合いは相手によって変わるんだ。 自分より小さい相手だったら前はすごい狭い狭くてケ、OK、ーだし大きなこの腕いっぱいあるまみたいに大きな相手だったら結構遠いんだよ前がうんーちょっとこう疲れたからコメントを読みます<笑><笑>えこれ本当に恋愛相談ですかそうだよ最後までしっかり聞いてけよ しっかり回収するから<笑>家庭用ゴミ収集袋これでオラもモテモテだよかったなーちょっとまだねあるからちゃんと覚えてって前は奥が深いんでね<笑>ハゲオロチこれほんとに恋愛そうなんですかだから恋愛そうなんだってば<笑>腕いっぱいいるマンジャブしか売ってこない<笑> 確かにねまあそこも腕いっぱいあるわも修行が必要だよねふわりと同様修行の身なんだよ腕いっぱいあるわもそうじゃあねこうよしたよし竹ダルシムとかスプリングマンと戦う時もレクチャーしてほしいよしケお前は本当に門下生の鏡だな<笑> <笑>あのねこうふわりにこう戦ってほしい相手がいたらちょっと腕いっぱいあるまのお前のマイケンがじゃんまだ<笑>あのー、そうそういうさふわりに戦ってほしいこう相手がいたらどんどんこう送ってなんでもいい DM でもいいしまュまるでもいいからふわりさこうやっぱ ね, こうね強くなるためにはねいろんな相手とも戦いたいわけ<笑>だからね<笑>おい あみんな間違えてない魚フライ家庭用ゴミ、収集袋ピンクパッド間違えてるよ鏡だよ<笑>あ言わない方が良かったそうだよね恥ずかしいもんねこの<笑>続きをやるわ続きを<笑>腕いっぱいやるのなんかちょっと怒ってきてるからちょっと<笑>続きやるね で、さ、こう相手のさ前についてなんだけどであのー、相手もさ人間だしまあ、うん、ポケモンあっぶちぶちあるしいあのまきわらとかとさ違って相手もさこうやってよけたり下がったりしちゃうでしょねえあそうあ、ややってくれるやってくれる<笑>そうよけたり下がったりしちゃうわけこう自分の適切な前であってもで、だから要は 間合いっていうのは自分と相手の技をかけるまでの駆け引きなんだよ自分のさこう適切なえっ、ー、とここら辺かな間合いをこうやって測りつつ相手に自分のねふわりの間合いを悟られないようにするのがこう戦い試合のマウントを取る鍵なんだ。でねそのために大事なことは十分なフットワークを取ること。 こんな感じかな棒立ちだと格好の敵だし相手の得意なさあの腕いっぱいあるまンの前を捉らえられちゃうからねこれねからふわりはこうフットワークをこう使って自分の射程範囲内に入ってみるこうスッとこういう感じでねここで相手の出方を見るのスッとでこう一回ふわりの射程範囲内にスッと入るじゃん で、そこで相手がさスッと下がったり防御の姿勢を取ったらそこは相手の間合いじゃない腕いっぱいあるマンの間合いじゃないってことで逆にコファーリーがスッと射程範囲内に入った時に技のモーションね腕いっぱいあるマンがかけてきた時は腕いっぱいあるマンも射程範囲内だよってこといやフットワークで相手の間合いをさこうしっかりこうやって測りながら 一回ね、フェイントで変な技モーションこうやってかけてみる。シュッ、シュッ。自分の前はここだぜーって、こう、相手を騙すのもテクニックかなへへへ。<笑>ちょっと高度すぎたかなへへへ。<笑>え、ちょっと、えっと。え、でね。勘のいい門下生の諸君は気づいたも、気づいてるかもしれないけど、前っていうか、戦いね。戦いは心理戦の部分が めちゃくちゃでかい正直、こう、レベルね、強い人、レベルが高くなればなるほど、駆け引きが、絶対重要になってくるの。そこで、ふわりの、絶対勝利の間合いふわりのね、間合いを、特別に今日は教えてあげる。特別だよ。ね、ふわりは、んーと、ここね、ここがふわりの射程入んない。で、マイケンの、相手のね、マイケンを触るの。 こんな感じほいと、いそう、こうやって射程範囲内に持ってって、でね、見て、このふわりの足、射程範囲内に実は入ってんのね、マイケンを潰してフェイントをしつつ、自分の射程範囲内に持ってってる。で、そうするとね、マイケンのふわりの威嚇に集中してる相手は、ふわりの射程範囲内に入ってるって気づかないんだよ。で 気を取られてる隙にフ得意技、追いフき。<笑>ちょっとダメージはねやっぱふわり強いから遅れてくれお前はもう死んでいるってやつだよ<笑>でこうねふわりの高速追いずきで距離を一気に縮めてるから相手も反応不可だし反応しても こうやって追い付きで距離がってしまってるから距離がね、近すぎて処理がしきれないんでよフワリはこの間い運びでハピタプル星を制したのだアハハハハハすごくないこうフワリの間合レクチャー<笑>まあというわけで空手とかさ、格闘技やってる人って 意外といろいろ考えて戦ってるから駆け引きね心理戦得意なんじゃないかなって思うよそう恋の駆け引きもねいやそんなあのー、強い格闘家たち不ワリを含め格闘家たちを落とすのは至難の技なんだけどフワりはどんな格闘家でも一発で仕留める方法を知ってる 特別に今日はね出血大サービスというやつ教えてあげる強い格闘家にはこういうんです私強い人大好きあでも怪我だけはしないでね心配なんだ 守ってやるよー<笑>守ってやりて<笑>これで一発 KO ですわ、ね、い。 重ね重ねで大変申し訳ございませんでした<笑>えー、今回の今日の配信でございます今日の配信で、えー、格好の的敵的私、ネムエフアリは格好の敵と呼んでしまいましたがえー<笑>確かた<笑>だ<多分笑> 正しくは正しくはえか<笑><笑>え正しえ正しくは格好の後でございました<笑>誠に申し訳ございませんでした。<笑><笑><笑> いやもうさすがにそれはわかってたよわかってたもん<笑>ちょっと言い間違えちゃっただけなのにさちくしょうなんだよ<笑>ごめん間違えた<笑>はいごめんありがとうおもうねえー、そう以上なんかよくわかんなかったけど以上ふわりの稽古でした前についてでしたどうかなお悩みは 解決しまししまたでしょうかえー、もし文科生のみんなもふわりに解決してほしい悩みがあったらねさっきも言ったけど DM とかマシュマロなんでもいいからふわりに送ってね。ふわりさあのー、ハピタプル星の宇宙人だから、まあ、ちゃんと<笑>さっきみたいにこういいまつがいもあるかもしれない。 まあ、そこはやっぱ宇宙人だからさちゃんと答えられなたり<笑>しょうがないまあでもねあのみんなとこう悩みを聞いて一緒にね共有して悩むことはできる一人で悩まないでふわりに相談してくれよなはいはいー<笑>それじゃあねギフトとかコメントとかや思うかなちゃんとよ<笑> <笑>何はロ露ンねんってすいませ ん, <笑> ん, ん, <笑> ん, ん<笑>すいません<笑>すいません <笑>, 笑って笑ってないで す, すいません<笑>わざと言ったかと思ったいやわざとじゃ親わざとだよ親<笑>わざとじゃないで す, すいません<笑>言い訳はしません間違えました あ許すよ。ありがとう、みんな。可愛いいからす。ありがとうー。<笑>あ、仮想的送ってくれるって嬉しいね。金ントと地球語、難しいよ。わかる。ひらがなとさ、漢字をさ、入りま入り混じってこう、やめてほしいよね、そういうのね。まあ、オスはわかる。うん。<笑>魚フライ、頼りになるな。だろう。まあ、なんでもね、ふわりに。なんでもいいから送ってくれ。 うん、日本語とえっ、ー、と英語と漢字以外は任せろー<笑>全然 OK。うん。はげおろし師匠感動しました。俺も感動した今日はいい配信だったな<笑>やっぱね、こう自分のこう弱いところあの間違ったところを認めるのって大事だと思うよ。うん、そうしないとねこう強くなってこないと思う。 自分の弱気きを知って強いところを伸ばす<笑>いいこと言ったなパチパチパチパ チ, パチあありがとうみんな指輪とかプレプレプレッツェルとか来てるからこれやるね今こう努力の光の努力の指輪ありがとう光。<笑>はいではねこのドキドキプレッツェル あ、これを、あの吉武からもらったので装着します。装着これね、これ、フワリは、これ食べ方があるんだよ。一回チョコを全部舐めとる。www <笑> ベ, ベ, ベ, ベ, ベロベロってこう舐めとって、はいフワリの舐めとったプレッツェルどうぞ んシケってっけど。ああ消えちゃったーごめん<笑>ちゃんとふわり目開いてたなんか前回のふわりの配信、なんか、こう、半目だなーって思う。<笑>ふわり思ったから、ちょっとちゃんと目はこう、ね、目覚めていこうと思う。へへへ。はい。あ、指は指は。イェーイあー、努力をくれ光の努力だこれが光の努力だー えっ、ー、と、マシュマロ、あと何個いくんですか ?7 個<笑>えへへ、きれい忘れてた<笑>またかいやっちゃった<笑> !10 個は目標だったのにな。今日何個解答した ?3 個だ<笑> !3 つしか解答してない<笑>やばやっぱいや、ばやいーでは<も>ね<笑>、まあこんな感じでこうマイペースにやっていく、いくわ。 やっぱ大事だね一個一個ちゃんと返していくのはやっぱ大事だねうん大事大事いい<笑>あっ指輪をねこういっぱいつける魚フライの指輪ふうぶれてるきてない<笑>いくぞちゃんと目開いてだろ努力をーくれー <笑>ウィンク見てくれたあれああできないできないできないうーん<笑>できないできないああバラありがとう<笑>消えちゃったよ<笑><笑><笑> い<笑>や<笑>いや、指輪猫 ね, ね、どんどん突きっていこう。まんじまるの指輪まんじまるの努力をくらえ<笑>あ、もらきたもらった、うん、<笑>ああこん、これ、あれっすか、本命チョコ。よしたけ<笑> よしだけありがとう。おい、ライブにも本命チョコ送ってなかった？よしだけ、どっちが本命なんだ？まあ、ありがとう食べるよ。ペロペロ<笑>ペロペロ。終わ<笑>りチョコは舐める派なんです。後<笑>で美味しくいただきまーす。はい、じゃあ菊池さんの努力の指輪。 口用の努力をくらえおっモノ赤い眼鏡やっぱねん<笑>ふふふフワリルーペありがとうモノフワリルーペおっフワリルーペってなんだ ちょっと、ふわりよくわかんない<笑>格好の的とかっの的わかるわかるイエーイしょうがねえないなそんなにふわりの投げちが欲しいかいくぞすこしあた 冒頭にもスクショタイムあったけど、今もだよ。<音声><音声>あ、いえいえいえいえいえ。似合う、似合うね、やっぱふわりは赤が似合う。<笑><笑>あ、そうだ、日本の生きてのポーズ。みんなふわりの日本の生きてを流行らしてくれ。 こうね、両の手でやることによって、確実に相手の目をつぶしていくというね。<笑>イェーイ。いいですか、ぎ、いいですか、こんな感じ。じゃあ、今日はこの辺でお別れ。名残惜しいけどな。ふわりを応援してくれる入門、入、うんえー、入門希望のみんなは。 YouTube のチャンネル登録と Twitter のフォローをよろしく頼んます。<笑>あと門下生ねもうすでに門下生のみんなはふわりのことをこうねちゃんと友達とかにさ勧めてこうね強くておすすめの子がいるんだよねって感じ。<笑>それでこそ門下生の、えー、か鏡です。<笑>お疲れ様ありがとうお疲れお疲れ。お疲れ じゃあ、この辺だ、ほん、本当にこの辺だ、この辺で。バイバーイ。おし。<笑>